私の名前はゆっくりセリナと申します。モンハン法の実況プレイの仕事をしているよ。普段はニコニコ会議をしながら暮らしているよ。バサールで一緒にお仕事してくれる仲間も募集しているよ。モンハンの実況を見てねー。